平成29年11月9日から、日の用心、言葉を形に、習慣にを標語に、秋の全国火災予防運動が始まりましたが、この日、阿蘇市では、消防団の非常固集訓練が行われました。阿蘇市の消防団非常固集訓練は、11月9日から始まった秋の全国火災予防運動の一環として、 毎年早朝に行っているものです。非常固執訓練は午前6時から始まり、消防団員たちは消防車に乗車して指定された場所に集まりました。ここ阿蘇市小里の有水地公園には、旧阿蘇町の消防団員276人が37台の消防車に乗車して集まり、現地本部に出動人員を報告した後、 一斉放水を行いました。そして、佐藤市長が出動した消防団員に今日から防火運動が始まりました。阿蘇市から火災をなくしましょうと訓示しました。秋の全国火災予防運動は毎年この時期に展開されており、今年は火の用心言葉を形に習慣にを合言葉に11月9日から。 15 1日ままでの1週間となっています。阿蘇市の消防団非常補修訓練はこの日は阿蘇地区と一宮地区で実施されましたが波の地区は11月12日に行われる予定です。